えー、こちらあの、私たちの、えー、オリジナルです、コ、えーチさこいにはですね、えー、どんな楽曲でもいいと、オリジナルであったら、で私たちは、えー、これを今年 使, あの使います、というか作りました、えー、中におさこい節を入れるということと、あと、まあ、本来なら地元の曲もちょっと入れるというふうなことがあります。もう ででもいいんですヒップホップだろうが演歌だろうがそういうふうな、もういろんなもの、どれでも構わないという、すごくアバウトなあの規定なんですけども、えーまあ、大体はオスと貴重とした踊りが多いと思います、えー。では参ります紅マイシン構え なのは実はそうですね。